違うよこれはさっきの衝撃で生まれたしぶきそこにディンとカカシがいるよどうすんの決まってんだろこのまま突っ込め<笑>なんだ変なイメージしてんじゃねえそんなことあるわけねえだろディンは俺とカカシで守るんだ 何だ この世との狭間だうち葉のものよその目まさかじいちゃんもち葉の<笑>痛みを感じるということはまだ生きているということだじいちゃんが助けてくれたのかありがとう礼を言うのはまだ早い。 その分の恩はしっかり返してもらうつもりだ。それはいいんだけど、何すりゃいいんだ俺はこの葉へ帰らなきゃなんねんだけど、今は戦争中だ。シャリンガンもやっと海岸したし、これで今度はもっと仲間を守れる。もっと仲間を守るか。なんだよお前のその体。 もう忍びとしてはやっていけまい現実を見ろこの世は思い通りにはいかぬことばかりだうるせえよ俺はこんなとこに流れをしたくねえんだ<笑>やめておけお前も俺もここより出ることはできんこの体ではなてめえは一体何者だ 俺はち葉の亡霊ち葉、ま・マダラだマダラマダラならとっくに死んでなきゃおかしいだろいつの時代の話だよ俺は時代遅れの産物か確かに俺は後ろの魔像からチャクラを常に供給し続けなければ あっという間に死んでしまう死に損ないだがなその死に損ないがこんなガキ捕まえて何しよってんだこの世の因果を断ち切る勝者だけの世界平和だけの世界愛だけの世界それらだけの世界を作る知るかよそんなの俺はただ みんなのところへ帰りたいだけだけ勝手に死ぬならそれでもいいが代わりにそのシャリンガンはいただくぞなんで目を欲しがるお前はもうシャリンガンを持ってんだろ右目がまだ入ってなくてなシャリンガンは左右揃って本来の力を発揮するものだ俺が欠かすと揃えば より強くなれるってことじゃねえかリンも今度こそ二人でちゃんと守れるってことじゃねえかなおさらここにはいられねえ待ってろよカカシリン俺は生きてる<笑><笑>あとは任せる。 強がって傷を隠してもダメ。ちゃんと見てんだから。リン。<笑>またリンって言ってる。どう？何やってんだてめえは？いや、またリンリンリンリンってつぶやいてたからどんな夢見てんのか気になっちゃったっててへ。 そういう時のオビトはだらしない顔してて面白いんだよねよだれまで垂らす時あるしグルグルお前笑ってんじゃねえごめんなさいっス、はあ、ここに来てずいぶん経つな初めてお前らを見た時はどぎも抜かれたけど魔像から作られたんだっけかそのデク人形は。 僕らからすると君の方がデク人形だけどねそうそう人間のくせに体半分は僕らと同じ腎臓体なんだからさマダラが気になるの因果を切るだのなんだのと訳 わ, わかんねえ話だけして自分はずっと眠かあ分かってなかったんだマダラの話まあ簡単に言うとね 本当の世の中の嫌なことを捨てていいことだらけの夢の中に逃げちゃおうって話夢だから何だって思い通り死んだ人だって生きてることにできるなんだそりゃ今度はバカバカしすぎて意味わかんねえよ<笑>君の頭だとそうなるだろうねうるせえお前なんかもっと頭悪そうじゃねえか正解<笑> バカにしてんのかバカなのかって今はそんなことどうでもいいかとにかく少しでも早くこの体になれねえとよしお前らそろそろあれやるぞおいリハビリ修行すね準備はできてんだろうなもちろんよし行くぞ 少しは手加減してほしいんだけどはじめに言っただろせっかしてくれってそんなこと言ってたっけもう忘れちゃったよ。おいおいどうした かかしのことを詳しく知らないし。 は戦いいののをてててかだだろこっらみなこに手に指導しでボロボロロされたんぞ微妙にカッコ悪い話になっているよ。 僕らの教育の賜物だよ、えー、僕らのありがとうなら先生とのことはもらう少し自信がついたよ<笑><笑>いい感じだ前よりもさらに馴染んでるもう違和感がない 自分の体として完全に馴染んだ感じだ。もう少しで入るぞ、リン、カカシ。大変だよんさっき外行ってたんだけど、君の言ってたリンってのがやばいよ何があったカカシってやつと二人きりで、霧隠れの忍びたちに囲まれてる<笑> まだその体じゃ岩は壊せやしないよリンとカカシを助けに行かなきゃ僕の体を切るといいよお前マダラの部下だろいいのかリンとカカシを助けたいんでしょありがとうくるくる てくれたことには感謝するけど俺は行く行かなきゃならねえから<音声>一直線に目的地に向かうオッケー道案内は任せておいてよ何せ僕の仲間が世界中を見張ってるからねたやすいもんだよ状況は かなりやばい状況だよ霧隠れの実験体がどうこう言ってるけど僕はよくわかんないとにかくリンもカカシも数十人に囲まれてるみたい湊先生は何をしている誰黄色い線香は何してるって聞いてんだうーんあの人は何か別の任務中みたいだね近くにはいないよこんな時に お前は約束してくれた頼む凛を凛を何とか守ってくれ俺もすぐ駆けつける雨違うよこれはさっきの衝撃で生まれたしぶきそこに凛とかかしがいるよどうすんの決まってんだろこのまま突っ込め んだ変なイメージしてんじゃねえこんなことあるわけねえだろリグは俺と欠 か, かして守るんだ ここは一体、ここは何だ<ス><ス><ス><ス><ス><ス><ス>？増援か、バカがたった一人で仕留めるぞ。 舐めるなよ。 なんだって思い通り死んだ人だって生きてることにできるリンもう一度もう一度君のいる世界を作ろう俺がこの世の因果を断ち切りそのために帰ってきた誰にも見られてはいないだろう 見ていたのは僕だけオビと敵を全員倒しちゃったから大丈夫ただカカシだけは見逃したみたいまあ気絶してたから何も見てないけどかつての仲間だけに未練があったか違うどうでもよかっただけだこの世にあいつが生きていようが死んでいようがもうどうでもいいこれから作る世界に 俺に夢の世界の作り方を教えてくれマダラもう礼はいらんこっちへ来い今日からお前が救世主だ夢の世界その作り方は至極簡単だ要は俺の作り出した現実世界 全ての人間を連れてくるだけただし術の規模も月を使って拡大しなければならないそうだなまずお前に陸道仙人と十尾について知ってもらうそして俺の月の名計画もな先の戦いで 柱間細胞を手に入れた俺はそれを移植したそして寿命で死にかけた時だリンネガンを開眼したのだそれは同時にある封印を解くことにもなった口寄せできたのだ十尾の抜け殻下道魔像を月からなその後 すぐに魔像の体を触媒にして柱間細胞を培養したのがこれだ<笑><笑><笑>こいつに俺の意志を入れた半分は俺だと思えさあ動け 俺が復活するまでの間お前が内葉マダラだ。 お前からキュビを引き出し木の葉を潰すさ出てこいキュビ に気づいた お前の相手は俺だそして終わった<笑>飛んだか早いなさすがは先生今は俺の方が早い 私はしないお前は何者だなぜこの葉を狙う俺のことを聞いてどうなるお前らはもう間もなく終わるというのにすでに希望などお前らにはない 俺の知る限りは、一人しかいないなまさかあなたが撃つはまだら だ, だというのかどうだろうな忍びの力は何を成そうとしているかその意志の強さに変わる分かるかお前と俺とでは意志の強さが段違いなのだ撃っていれば里の被害は大きくなる 早めにめないか俺を相手にそれができるとでも思うのか<笑>わの<笑>なぜこの葉を狙う<笑>誰<か>だと<笑>言うなら、では計画でもあり、戦争のためでもあり、平和のためでもある。<笑>一体何を そのケースがあ 守るべきものを守りきれないなら意味はな い, どうい う, 意味い、ね、てどういう意味だろうなお前を何もかも襲っているどういう意味だか、はあ、分かる必要はないどうせ何も知らぬままお前は死ぬのだからなお<笑><笑> くぞどうした四代目お前の力はこの程度里が気になるかそれとも子供が気になるかいずれにせよ戦いに集中できないお前はここで 死ぬか依頼神二のだよ<笑>さすが四代目ほ影この俺に手傷をくれるとはな。 だがいずれ物事は俺の思うがままに流れることとなる俺はこの世を滑る者やりようはいくらでもある。 野放しのまま出てきちゃったけどいいの今回の一件でこの葉に壊滅的なダメージを与えられたしばらくは自作の復興に目が向けられるはずなるほどその間に動くというわけか月の目計画を成すには色々いろいろと準備がいい 《大国の注意はそらしておくに限る》《行くぞ》《この世界は真っ暗だ》湊先生》《こんなとここんな世界は》 どうでもいいんだよ。 本当にオビトなのか生きていたならなぜ今まで俺が生きていたかどうかなんてのはどうでもいいことだしかしそうだななぜかとあえて問うなら お前がリンゴを見殺しにしたからだろうな俺はこっちは楽しそうだなオビット奴ツはうちはまだだ随分と遅かったな久方ぶりの運動だったので 鳴らすまあかか、ま、それも終わったがなてめえはばあちゃんたちと戦っていたはずだそれなのになんで聞こえなかったのかそれも終わったと言っただろうまさかてめえそいつは返すあんたのもの 死んでた奴が引っ掻きますな。九尾と八尾は俺が取る。お前は他の二人を相手しろ。 する唯一の貴様一人の犠牲です。悪い話ではないはず。お前は英雄なんだ。うるせえ。えお前の口車には乗らねえ。なるほど。今のおかげすが超える力をもっている。だが、柱間に比べれば脆弱そのものだ。<笑> 俺を相手にするにはまだ足りないこの感じ近いものかそれでその連動させるためにお前は走るのではないか俺は負けねえぜ<笑> やはりただの人中力ではないかかかし動きは鈍いぞなぜだなぜマダラのようなやつと もう口を閉じたらどうだ口先だけのクズはリンが関係しているのか俺はお前との約束を守れなかったそあ俺はクズだだがお前はこの葉の英雄だお前までそうなる必要はないだろうこれが現実だ 託した側も託された側もこの世界で生きながらえた忍びは皆クズになる俺たちがいい例だかかしこの世界のクズを生む輪からは皆逃れることはできないだから俺はこの世界を作り変える かもうねえらムカつきすぎて文句がうみつかねえだから代わりに俺のことを一つ教えとく俺はクズじゃねえこの先クズにもならねえさせねえ俺の仲間は絶対殺させやしねえ<笑>俺の仲間は絶対に殺させやしないよ すまんなんとオビトの言葉をお前に教えた俺がまたぶれるところだったオビトかつてのお前の意志は今でも俺の隣にいる今の俺にできることは 《今のナルトを守ることだ》行くぞガイナルト俺たちでオビトを倒す先のためにオス でも何とかーのおっちゃんと距離を決めたー、はいーならさっさとオびトを倒して向こうの火星に行かれいとずいぶんと車輪ガンを使いこなせるようになったのしかしただし所詮買物の目敵が離れるのも時間の問題だ分かっているさ この絶対の終わるまで持ってくれば勝負！はいカステの仲間であっても、敵であるなら倒さねばならんおめろ、戦車ギルトランロお前が壁として立ちはだかるなら、お前が壁として立ちはだかるなら、俺は獣となってその壁を壊すだけだ ママを追い詰める あ, <笑>あれは復活する前にチリじリに吹き飛ばすは撃て この世界がななんだあれは。